おはようございます。これ流行らしたものでよかったかな。大丈夫です。<笑>は い, いま。ちょっと古そうやね、これ、はい。古そうですね。幕末のものだと聞いてますね。幕末。 はい、ということは、百五十年ぐらい前か、すごいね。<笑>幕末、はい。それであれですか、これはあの、ご自宅に置いてあったんですよ、こんなの。いや、私のではないんですよ、ここの建物に関わる方のものかな。あ, あ、そうなんですか。はい、すここなんかお店かなんかでやってやるの。はい、ここ、私、あのハーブを売ってたり、カウンセリングとか。あなたやってんの。はい。綺麗な方やで、ね。<笑>いや。 ごめんごめん、っとしさこんな綺麗な方が女優女優さん女優じゃないやっぱり女優さんか一般ピーポーでいやいや、だいぶあるでしたろモテましたろモテませんみんなだ、ならんのちゃう<笑>なんか な, かならんたらいいないやびっくりしたわし、ユーチューバーやけどね<笑>そうですかですちょっと見してもらわれ違はいあのね、お姉さんね、はい、あの、YouTube してるんよ ユーチューブはいはい。はいえー、それで youtube で色々取材してもらってるんだけどねそうなんですね、はい、もしなんならお宅を出してもらってよかったら出すけど<笑>こんなんでよく言うよありがとうなんで初ょだろ見せてもらうよはいどうぞどうぞそうでしたか女優さんがいましたかびっくりしました<笑>高取の<笑>あのあれですか高取の方なんですか<笑>出身大分であのこっちには大学で 進学できました。大分で。大分出身です。なんでまだこんな高取りに来るんです大分だから。奈良県関西に行きたくて、はい、で、あのね、大学受験なので、偏、はい、差サが合うところを探してたら、はい、奈良の大学が、えー、奈良の女子大？教育大です。え、教育大？教育教大？はい。奈良教育大。はいはい。に行くことになって、はい、でそれで奈良に行きました。 だって奈良の教育から四五十キロあの北に行かなあかんよずっと奈 良, 奈良町に住んでたんですよ、大学から奈良町にはいいやそう、で、子供も生まれて、はい、家が欲しいなってなったら、はい、奈良町の周辺じゃ買えなくて、はい、はいはいで、ちょっと南行こうかって言って、はい、高取に行きましたちょっと南すぎるんじゃえ<笑>好きです、ここここ好きなんですそうですか、はい、いや奈良に来ても奈良の市内やったら分からないけどね、はい だからカシワラぐらいやったらわかるんだけど、はい、びっくりしましたわ。ちょっと田舎だっけ？ね、超田舎です。<笑>奈良の中でもどちらにお住まいですか？私はあの大阪。あ、そうなんですね。はい、大阪のね、はい、ええー、藤井だってわかるかな？わかります、うん。あの辺に住んでます。はい、そうですか。で、あのこの高鶏にはね、はい、この祭りが来ると毎年来てるんですよ。はい。あ、はい、あそうなんです、ね。これかなりの方知り合いが多いんでね、泊<笑>まったら最後ね、なかなか話してくれへんからさ。<笑> 来るまでもう1時間ぐらいかっているここまで。<笑>そうなの、うん。ありがとうございます。<笑>ちょっとじゃあ紹介してもらいますかこれ。紹介。はい<笑>、えー。ハーブ。ハーブですね。はい、あの海外のものもあれば、はい、日本の薬草みたいなものもあります。胃、は、腸、い、の葉っぱとかカキノズとか。これはどうやってあのハーブは使うんですか。これはあの基本的にお茶お茶にして飲みますね。 ハーブお茶にして飲みますおそれは私も初耳やねハーブっていうのは、はい、イメージ的に、はい、あの香りを楽しむと思ってたからさ、はい、あそうなんですかハーブティーは漢方とかと違って、はい、美味しくて、はい、綺麗で、はい、体にいいっていう感じうんなるほどね<笑> そ, それを専門でじゃ学校で習いはったのいやいや専門じゃないですけどハーブとかこう、はい、えっ、ー、と あ違う草と か, から草とか花から抽出された、はい、あの精油っていうかなアロマとかを、まあ、自然にあるものを使って体を健康にしていこうみたいな、まあ、自然療法っていう分野があって、うん、でそれを学んだ時にハーブが面白いなと思ってあ趣味です<笑>ーハーブとじゃあ生態とかもやってるの 体私はカ ウ, カウンセリング、ヒプノセラピーっていうのをやってます。ヒプノセラピーっていうのをやってますセラピーと難しい話だね、わしらのセラピ心と体を楽にするセラピー。はい。こ、はい、れをここでやってらっしゃるの？そうです、2回でやってます。あ、2回はどこからあるんですか<笑> ？2 回ここからあるんです。ああ、あれどこあるの？<笑>あ、ここからね。そうなんですよ。ああ、すごい。見してもらうといいかね。すごい。いやあ、これびっくりした。<笑> これはここからはちょっとあの想像ができなかったぞこれ。そうですか。いやあすごい。ちょっとこれからお客様が来るので。はいありがとうございます。上にできないです、ね。いや上に上がらんけどね。<笑>そんなも上がらんから、ね。時間があったらぜひ見てほしい。上がらんけどさ。そうね。もう皆さんやろ。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube 出してくよ。えー、何で検索したら？いいですかええー、とブルースカイユカイチャンネル。 愉快じゃんねん分かりました、ね、覚えてろカイ変 え, 変えとこうか青空あ青空でしょブルースカイかいって入れるの出てきへんぞブルースカイ愉いはい菅、ね、あのなかなかね、うん、えー、1234回目ですわあそうなんですね高取りはあだからだいぶ知り合いになってね<笑>あの辺 の, あのメイン会場なんかね、はい、みんな知り合いやから ななかかかかか話ししししししててててててくくくれんんっっったたたたたたらねねねブルルースカイ愉快チャンネあ、はいねはい、あののー、ももだだけど、ね、あそうですか、うん、コフでですすすおお店店いいいいいろいろ出出るままままま見やさ登録嬉わ来年また寄りしてあのさんでございましたありがとうございました。<笑>